会社での人間関係や仕事の方向性などの違いからストレスをずっとため込んでいましたコロナ禍でうまくストレス発散できずそろそろ限界と思っていた矢先、2月末うつ病を発症してしまいました4月末で退職が決まっていたため引き継ぎ等で休むこともできず 抗うつ剤の服用、免疫注射など良いと思われる治療をしながら仕事をしていましたきつかったしんどかったただただ自分の責任感だけでなんとか持ちこたえた感じですそんな折私の顔表情を見た知り合いがたけしさんを紹介してくれました 最初はラインビデオでのセッションたけしさんとお話しして不思議な人だなぁと思ったのが第一印象勝手な時の神頼みで半信半疑でしたがセッションが終わった後不安な気持ちが少し楽になっている自分がいましたこれって何なんだろうたけしさんに会ってみたくなり 4月に会議に参加させていただきけした武さんのセッションを受けた際「ベールで体が覆われているよ」と言われました「私たちには見えないものがたけしさんには見えるんだ」「取ればいいんだ」「簡単だよ」たけし軍団の皆さんが私の肩に触れた時の手のぬくもり 体が暖かくなると同時に、たけしさんにくっついているものを取っていただいた瞬間、頭から血の気が引き、体に覆いかぶさっていた重い感覚が軽くなった実感がありました。これって何なのその後、眠れない時には不思議なたけしさんの YouTube を見ていました。 たけしさんの声を聞いているだけで、不安感が安らいでいく感じがし、気持ちが落ち着きます。いつの間にか寝ついています。2回目は、体にまとわりついているものを何度も取っていただきました。たけし軍団の皆さんの手のぬくもり、前回同様、血の毛が引くと同時に力が抜け、体が軽くなります。 参加されていた方々から「私の表情が変わり明るくなってますよ」と言っていただきました。嬉しかったです。後日友人も「表情が変わってきたから元気になってきたのかな」と言ってくれました。やっぱり何かが違うんだ。4回のセッションを受けて会を重ねるごとに 鬱の症状が抜け、精神的に楽になっています。現在はエネルギーを注入していただいています。徐々に意欲も出始め、前向きになれなり始めている自分がいます。小会議に参加し、その場にいるだけでも心が落ち着きます。たけしさん、たけし軍団の皆さん、ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。